어제저녁에미리잡아놓은자리에요일본은이렇게바닥에비닐시트를깔아놓으면아무도건들지않아요어할수있어요게어못빼는거아니야 <웃음> 오뭐가터졌어진짜아 なんかみかん持ってきてるんだけど。可<笑>愛<笑> い, いね。ね、これなんかアメリカのお土産でもらったんだよね。えー、そうなんだ。ディズニーショップとか売ってるかな。売ってるかな。あ、ミッキーも可愛 い, い。可愛 い, いよね。全然お兄ちゃんたち。 こんばんは、ね。<笑> 여기는입장료가있어요여기는좀외진돼있어서그런지 관광객이항상거의없어요스트레스받고그럴때산책하고좀쉬러자주오는곳이에요거북이다 、응、 너희들은왜나와있니일광욕하나보네요루카스같이왔으면거북이보고되게좋아했을텐데 얘는아직꽃망울이다피지가않았네요저뒤에있는나무는활짝피었어요아진짜엄청크다몇살정도됐을까요옹기종기모여서자고있어요너무귀엽다 이렇게정원옆에는공원이또있어요키오스미공원은가을에루카스랑은행구경하러온적이있거든요지금초등학교방학이라서아이들이되게많아요그리고이쪽에잎이없는이나무들이전부은행나무예요 키오스미에는블루보틀커피가있거든요다들키오스미에오면블루보틀커피를가시더라고요근데블루보틀말고도이쪽동네에로스팅카페가되게좋은데가많아요오늘 <웃음> 마스크를쓰고와갖고 이다리위로한번올라가서내려다볼게요더예쁠것같아요키오스미에서키바공원쪽으로지금계속걸어가고있어요일본에처음왔을때키바공원근처에살았었거든요되게추억이많은장소예요 저는자켓을입고나왔는데날씨가너무더워요버스를탈걸그랬나봐요은근히발이아파서지금걸어온걸후회하고있어요아너무예쁘다보면서발이아파가지고걸어온걸약간후회했는데이런풍경을또만나니까잘걸어왔다싶네요 <웃음> 직진본능멍하니계속걷다가 <웃음> 지나쳐버렸어요 <웃음> 다시봐도너무좋다 <웃음> 오늘가려고한카페를찾았습니다굉장히조용한골목가에있어서진짜지나치기쉬운그런위치에있어요 <웃음> おすすめとかありますか。おすえ、どんなコーヒーがん。甘みがある。甘みがある。はい。そうですね、そうすると、まあ、その中だと思まあ、こすっの、そ甘みが。うん、そうです。あ、じゃあ、それにします。細いからいか。はい。あ、こサイズは、どうなってましょう。エス M ム。でお願いします。あ、うん、五百六十ですね。あ、三、三、三、五月。 그런분위기로되어있어요 안되면여기등을켜주나보네요아아무도없어서너무좋다진짜벚꽃은잠깐피고다사라져버려서더예쁜것같아요 미술관을되게좋아하는데공사중이에요당연한거지만아무것도변한게없어서너무좋아요거 <웃음> 드나무같이생긴벚꽃이에요 저쪽에고양이들이있거든요아주머니들이밥을챙겨주는고양이들이있어요이렇게물그릇이있고안녕여기고양이들이진짜많이살아요바쁘구나쟤는등에꽃잎이떨어진줄도모르고자고있어요 何や 이것도오늘마지막으로있는거네그냥먹을거야 270パー。 안녕해이따와 <놀람> <놀람>